あなたの心に、いるハートはい、ということでね、電撃プレイステーションさん、公式への試験中の、いるハートでーすというわけでね、今回はですね、ま、前回ね、東京ゲームショーでお仕事をもらった、電撃プレイステーションさんからね、さらに、毎月の電撃プレイステーションの紹介をするっていうオファーをいただき、さらに、さらに、成果次第では、 電撃プレイステーションさんの公式にしてもらえるかもしれないっていうことでねイルハートから「電ンハート」になる準備はままですということでね早速イルハートが10月26日発売の「電撃プレイステーションさん」元気に紹介していこうと思いまーす電撃 都会っていうこともあるんでねあの、電撃プレイステーションさんはこんな雑誌ですよーっていうのを紹介してみようと思いますイルハートもね毎月バッチリ読ますえっと1994年12月16日発売の第1号からナンバーワンのプレイステーション専門誌としてゲーム情報を追いかけてきた雑誌。 何度の飯よりゲームを優先するゲーム愛に溢れた人たちが作っていますえっ、ー、と注目作の最新情報や電撃らしい濃い企画記事が売りで創刊時から続くコミックでゲームを紹介する初めて物語や読者からの投稿はがきを紹介する b s の奴隷など老舗コーナーも 今なお元気にお届けしています。<笑>あ、ちなみに、ネプテュ級のシリーズの表紙を十一回も。やってるんだって。あ、しかも、四月二十六日より号の表紙イラストは。フィギュアカ予定です。<笑><笑>今なんか、フィラート号と表紙とか、フィギュアカとか、やりたいな。<笑>そもそも、表紙とか以前に、存在が消されそうなんです。けど <笑>とにかくそんな電撃プレイステーションさんの今月号の表紙はこちらじゃーんジャッジアイズ死神の遺言が表紙のかっこいい感じのものになってまーすではでは早速イルハートが今回紹介するところはこちらじゃーん勇者ネプティア12月20日発売ン 勇者ネプテューヌの話が書いてありますけどとにかく見てくださいもうネプテューヌさんもスララもかわいいなんかほかにもバトルシステムの解説とかねいろいろあるみたいなんですけど、ま、今回は何より「ゲーム業界かわいいファイル」っていうね 登場キャラを一人ずつ掘り下げていく企画が開始するみたいです正直このかわいいネプティウヌさんたちのイラストだけでも満足しちゃうんじゃないかなーって思うんですけどあやっでもイラストアートのまつり場なのかダウンロードアイコンみたいな出てれたりしないんですかね電撃にプのじゃん コママンの4コマ漫画やいろんなフイラートもねたくさんファンアートをみんなに書いてもらってるんですけどまあ、こういうのってねほんとに嬉しくてねこうパワーの源になるんでねこう見ててねすごいあったかい気持ちになりますねそしてさいごにジャグジャグジャグジャグジャグジャグジャ 出てくる素敵なコーナーなのでみんな絶対買ってみるように今回もねあのカフェ「電波姉妹」にねイルハートが登場してこう1周年記念のお話をするそうなんですえー、っとねあのムムムちゃんとビビビちゃんの可愛い姉妹にもぜひぜひ注目してくださいはいということで今回はここまで こういうのを見るとねこうイルハートもゲームーとかテンプレさんで特集とか組んでくれないかなーって思いますよねあそうだこの前名のもあったしもう連絡先も知ってるしあーとにかく今月の電撃プレイステーションも魅力たくさんの内容なのでぜひぜひよろしくお願いしまーすはこれで さての道が近づきましたかね。<笑><笑>ん？イルハートは V t u b e r になって嬉しかった話。えっ、嬉しかった話。えーなんだろうなまあいろいろ。 だろうなやっぱり一番はこうねなんか見てくれる応援してくれるみんなに出会えたこと、えー、あとは何だろうなあとはね あ, のあれだあれだあれだ VTuber のお友達がいっぱいできたこといや本当にねありがてえですなあとはね何だろうななんかねそうそうそうこの間あのイラハトのデビューしたての頃<笑>動画 一通り見てきたんですけどなんかねめちゃ別人だった。<笑>なんですけど、まあ、なんだろうなこの4月にデビューして今ねこうダンバンバ ン, ンってやってきてこう20話以上ねやってきてなんか改めて思うのは何て言うんだろうなこう人に恵まれているな<笑>いやほんとに思ってるほんとに思ってる よ, 本当に思ってるよ恵まれているなってすごく思います。なんかね ほんとにもうゲームもねほんとにゲームもなんか操作もわかんないしなんかあれなところからねスタートしたんですけれどもこうねモルドワックスさんとかもね こ, この間は<笑>あの、裏切ってくれませんでしたけど<笑>一緒にゲームやってくれたりとかさな何かねスタッフさんとかもねいろいろなんかイルハートのためにな ん, な ん, な ん, なんだろうなんだろうあの <笑>偽物のパスタとか用意してくれたりとかけど院先生もねなんかお土産って言ってねお菓子くれたりとかマッ<笑>クス飲ンドくれたりとか<笑>、まあ本当にねこういろんな人にね愛されて私は今ねまだここにいられるんだなって本当に思います、えー、こんな感じかないう嬉しかった話でもね迷いにね<笑>なんつってよえでもねなんかなんだろうなこうあとね本当になんに何か 人間が好きなので<笑>、人間が好きなので、なんかこうやってね、毎日いろんな人にね、こう、関わっていけること、すごく嬉しいなーって思います。いいいいいよ恥ずかかししなんか